かえって、マイナスのアピールにならないのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。韓国次期大統領選も、いよいよ後半戦。クライマックスに向けて、各候補が熾烈なアピール合戦を繰り広げていますが、今回はユン・ソン・ギョル氏の意外なプライベートから、 政治スキルを検証していきたいと思います。2021年12月5日付、ワウコリアからの引用です。ユン・ソン・ギョル国民の力大統領選候補は3日、テレビ番組に出演し、キム・ゴンヒ夫人は、ユン候補が政治の世界に足を踏み入れることを必死に反対したと明らかにした。 ユン候補はこの日放送されたテレビ朝鮮の触覚保四万の定食機構に一日触覚として出演し、保守とソウル市チョンノクにあるガルクグスの食堂で会い、談笑を交わした。この席でユン候補は大統領候補に出た理由について、実は考えもしなかった。国会議員でもなく、 大統領選挙なのに公務員をしていた人が小さな店を出すのでもなく大企業を構築するのではないかと私一人で作るのではなく多くの方が一緒に参加するというので決めたと述べたするとホッはユン候補の大統領選挑戦に対する夫人の反応について尋ねたこれについてユン候補は 政治をするなら家庭裁判所に行き反抗をしてほしいと言った。とても嫌がったと答えた。ユン候補は政治をはじめ市場を訪れるようになったが学ぶことが多い。民主主義を憲法の本でだけ見て頭の中だけで考えていたが実情を感じたと述べた。また民進の恐ろしさを知り、 政治家がまた見えるようになった。と、政治家としての心境を明らかにした。とのことで、いかがでしょうか。与党候補のイ・ジェミョン氏を含め、次期大統領候補の経歴や政治実績を掘り下げた情報はネット上にも溢れていますが、ここまでプライベートなエピソードが出てくるのはちょっと珍しいですよね。余裕の証でしょうか それとも、決戦の日が近づいているということで焦っているのでしょうかそれにしても、このタイミングで奥さんとのエピソードを引っ張り出してくるなんて、懐かしの刑事ドラマじゃあるまいし、今時、うちの神さんがね、で庶民派をアピールできるほど甘くはないと思うのですが、韓国では通用するのでしょうか少なくとも私は、 全く興味ありませんけどね。9割以上は計算された台本でしょうし。そんなことより注目したいのは記事の後半部分です。ユン・ソン・ヨル氏は出演したテレビ番組の中ではっきりと民主主義を頭の中でだけ考えていたと発言しています。これはつまり政治素人発言ですよね。私には 政治の実践経験がないと公表しているわけですから。仮にも大統領を目指そうというほどの人が民主主義の基本、憲法の基礎さえも知らないとは、貴重な一票を託す国民の立場とすれば不安になってしまう発言です。ユン・ソン・ギョル氏としては謙虚さと親しみさをアピールしているつもりなのかもしれませんが、政治の素人に 期待したくななる国民など一回 の, の議員ならいざ知らず大統領ですからね。リーダー選びにも民意が反映されやすいのが直接民主制のメリットではあるのですが、反面政治の素人が紛れ込みやすいという怖さも持っています。それでも仮にも検察総長まで務め上げたのだからそれなりに手腕はあるだろうと思われるかもしれませんが、 講演やインタビューでの発言を見れば、政治認識の低さがはっきりと伺えます。2021年8月のインタビューでは、日本の福島原発事故について、震災に伴う放射能の流出は一切なかったと発言。さらにその直後には、講師として招かれた韓国国内の大学で、 アフリカ大陸の肉体労働者への人種差別発言を繰り返すなど、歴史認識にかけた言動を繰り返しています。どちらの発言も後に撤回されましたが、人種差別意識を持っているという事実は変えられません。この程度の言葉しか持たない人物を大統領に選んで本当にいいのでしょうか大統領は愚か。 大統領候補としても失格と言わざるを得ません。肝心の公約の方も、結局は企業優遇の弱者切り捨て政策で、セーフティーネットについてもほとんど言及していません。学生時代からエリート街道まっしぐらで、検察官になるために生まれてきたような人生ということで、本当の意味で弱者の気持ちに寄り添うことができないのでしょう。 かろうじて対日融和という点では多少の期待が持てるような気がするのですが、それにしても当選後どうなるかわかりません。あっけなく表返したムン・ジェインやイ・ミョンバクの例もありますからね、油断はできません。これだけ問題点があるにもかかわらず、ユン・ソン・ギョル氏が依然として 30% 以上の支持率をキープできている背景には、 致命的な人材不足と若者の政権交代願望があります。対立候補と見られているイ・ジェミョン氏だけを見ても公約では結局ずっと大金をばらまくぞということしか言っていませんし、そもそも市長時代を含めて疑惑ばかりで全く信頼できる人物ではありません。大統領選が佳境に入っても他ならぬアメリカに トンチンカンな暴言言ををを吐いたりと政治家の資質を疑われる発言が後を絶ちませんまた、現在の文政権下では、不動産価格の高騰や所得主導経済で雇用が大量に奪われ、若い世代が政権交代を望んでいるというのもあります。イ・ジェミオ氏以外の候補も今一つ目立たず、まあ、検察総長というイメージが ギリギリ残っているユン・ソン・ギョル氏の方がまだましかなという空気も支持率の動きからも読み取れます。個人的には今回のテレビ放送でどれだけの効果があるのかはわかりませんが、ユン・ソン・ギョル氏の政治素人発言に失望してイ・ジェミオ氏に支持が傾くことを切に願います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。